今日のテーマは扱ううべきかどうかど迷いました差別に関すする動画です皆さん今私はバイト中なんですが私の働いているレストランでは馬の肉を使ってるんですねそれに対するアゲンストたちがお店の前で今え抗議活動をしています 先日私の仕事場で出会ったデモ活動それを通じて差別や動物愛護に関していろいろと学んだことがあります私は無無宗教で無差別主義だと思ってま し, たしかしそれは私の単なる誤解だったのかもしれません今回の動物愛護団体のデモ活動を受けて私もいろいろと学ぶ部分があったのでシェアをしたいと思います それでは現場の続きをどうぞ。抗議デモが店の前で行われています。警察も来ています。お店の前を通っているとチラシを渡されました。それがこちらです。タイトルは種差別の終わりに向けて。簡単にこの種差別をまとめると、皆さんは犬や猫を食べますか？ そして豚や牛を食べますかもしこの質問に対する答えが別々なのであればその理由を教えてくださいきっと理論的に説明をするのが難しいと思います私もそうですそれを種差別と呼びます猫や犬 ペットで飼われている動物たち、私も愛らしくてとても大好きですしかし豚、牛、鳥、私は躊躇なく食べます人間を特別扱いし他の生物をないがしろにするこの種差別は人種差別や性差別の根源だとも言われています これが私の学んだ最も大きい部分ですちょっと今からアゲインストたちの渦の中に入っていきたいと思います。<音楽>馬の肉を使ってるんですね<音楽><音楽> の人注目してくださいうちのレストランのスタッフなんです彼が何を渡していたのかというとこちらのフェイクチラシは「歯のない方たちの義母として牛の歯が役に立つ」だったり「髪のない少年たちの髪に 牛のたてが役に立つだったりという。 まさに敵地に乗り込んでこういったチラシを配るという奇策に出たわけですね海外のデモ活動はやることがすごいですがそれに対する反発も奇抜なものがあります敵陣に乗り込んで抵抗活動をたった一人で行うそしてそのフェイクチラシのユーモアさに私はとても笑ってしまいましたということで今回はデモ活動を通じて動物愛護そして差別に関するトピックス は使ってみましたもし皆さんがこれ役に立ったな面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いしますハッシュタグ講師次回水の種類が異なる淡水と軟水ラーメンの味は変わるのか検証ですお楽しみに